でこれで、あの、視覚的には、あの、お知らせするようになっていますので、よろしくお願いいたします。はい。で、えっと、すいません。あと、確認なんですが、えっと、視覚的には、あの、お知らせするようになっています。お名前は、えっと、ラスさんでよろしいでしょうか。はい。で、えっと、トークの方が、はい、えっと、Python から GoLang に変更してから再び Python に戻った理由で、お間違いないでしょうか。えっと、トークの方が、 えっと、Python からボーランドに変更して、再び Python に戻った理由ってお間違いないでしょうか。はい。からでは、ではこのままあの、はい、始めていきたいと思います。えっと、ズーム参加者に対しての連絡をします。では、ではこのままあの、はい、始めていきた い, と思います。 すいません、誰かマイクかぶってると思うんですけど。<笑> これ止まりまりしたかねあ大丈夫そうですね、えっと、すいません、ズームで参加している方にご案内です、えっと。発表前にズームの操作の練習をお願いします。えっと、ズーム画面下にあの参加者アイコンがあると思うんですけれども、えっと、そちらをクリックしていただくと、えっと、挙手ができます、えっと。操作に慣れるために、えっと、挙手をしてみてください。すいません、お願いします。 あ, はい、ありがとうございます。では、あの、下ろしていただいて結構です。えー、またと、トーク中は、ズームのチャットに質問や感想を書いていただいても大丈夫です。はい。それでは、えっと、これから、えっと、ラスさんの発表を始めます、えー。タイトルは、Python から GoLang に変更してから、再び Python に戻った理由です。発表時間は質疑を含んで、えー、45分になります。 発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。ではラスさん、読み上げ事項をお願いします。はい、ー私の名前はラスで す, 発す発。発表の題目は、Python から5年目に変更したから、再び Python に戻った理由です。発 表, 発表の成立は日本語です。 発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真、撮影中に同時します。PIC を PyCon JP でフォートピューペンに同時します。では、始めていきます、はい。では、ラッサーの発表をお願いいたします。 今回 Python からプ連グラで変更したから、また再び Python で戻ったことという主催に話しすることになったラストです。<笑>先に自己紹介です。私はラストという名前を使っています。まあ、実際に別の名前はあるんですが、好きじゃないのでラスト読んでください。私は関数型プログラミングを好きでまマ、あ、使っています。 パイコンでそういう主催に発表することもありました。そしてテイィートの中に行けています。よければぜひフォローください。私はボズビリという会社で働いていますが、まあ、大事なことじゃないんですね。そして去年にパ イ, イコン JP に始めてきました。去年に来たとき、来年には必ず好きことしていきたいと。 思ったんですが、実際にスピーカーで行けることになりました。日本す ご, すごく緊張しています。ここで知っている人もいると思うんですが、私は韓国人です。アニメだけで日本語を勉強したから、日本語が少し下手です。主に発音が完璧でない場合があります。私の日本語が1人でもごローションお願いします。 もう一つこのスピーチではある言語の履歴を話すことじゃありません。みんな PyCon の使用しようと準しましょう。よろしくお願いします。では、始めてみましょう。この発表に利用するコードはこちらのリンクにありますので、よく見えないとかする人は、 こちらを参考してください。最初の話はなぜゴレングと Python なのかです。別の言語もたくさんあるのに、なぜ Python と比べてなることになったんでしょう ?Ruby もあって、Java もあって、Pascal もあるのに。私の会社では、既存のモノリックティックアーキテクャからマイクロサービスで変更しています。その過程で、 オレングを使うことになりました。最初は Python で作ったボノルティックサーバでした。かなり昔から作られたサーバーです。今もよくギドしています。ですが、このサーバーがだんだん大きくなって、昔のコードが良くないコードに変わりました。だんだん修正するのが難しくなったんです。そして、会社では Python2 を使っているのに、 遅延が終わる時間も近づいていました。まあ、今は遅延が終わってかなり時間が過ぎていますが、今では Python と違っています。話ですね。だから新しいアーキテクチャを基にシステムを整理することになりました。その過程でマイクロサービスで変更しながら、ゴレングを導入することになりました。 こ言語が簡単だったし安かったんです。そして Python よりも性能がいいと思ったんです。またこの言語を好きな人がたくさんいました。これは私は大事な理由と思います。つたくない言語を導入するのを好きな人はかなりいないと思います。私はあ会社 私が会社を入る前に決めたことですから、何か別な理由がもっとあったと思います。では、簡単にゴレングについて調べてみましょう。パイコンでゴレング、フンファンスは違ってんじゃないと思う人もあると思います。けど、後で話すことを理解するためには、少しゴレングに慣れている必要があります。 では簡単な Hello World から始めてみましょう。Hello World は昔の本から始まった有名な例題です。みんな知っていると思います。この発表にはゴレンを勉強するのが一番大事なことじゃないので短くいきましょう。まずゴレンをコードです。見れば最初のラインにはタイプシステムというパッケージがあります。 ペキジは Python のペキシジと似たような概念です。ペキジがいなければコンパイルができないんです。そして FMTU というライブロリを使っています。インポーツです。インポーするのは Python と似た形をしています。そしてメイン関数も見えます。メイン関数からプログラムが始まっていきます。 今は文字を表すために FMT というペッケージを使っています。Python ではこうやります。プリントで Hello w o あらわ、出れます。そしてここでインプットがあるんですけど、インプットは Python のイースターエグなんです。実はこのイースターエグとかを主催に PythonKR で発表します。 ゼロから始まる楽しい Python 生活という主催です。まあ、気, に気にしている人はぜひ PythonKR にも来てください。では、踊ります。この度、ヘロ l l o は変数が登場しました。このネイムという変数を使ってヘロウォルド o w o を作りました、まあ。この変数を宣言して、ネイムという変数を変宣言して使っていますね。 Python ではこうやることができます。p s t r i n g を利用して最もっとスキリしたことになったんです。Python は動作することのために関数を宣言する必要もなく、適時も必要ないんです。そしてゴレングの場合は、使えない変数があるとコンパイエルが発生します。ですが、Python を含めて大体の言語は、使えない変数があって、 だとしてもコンパイルができないのはないんです。まあ、リンクでチェックするのは可能ですが、まあ、コンパイルとか実行ができないのは不思議ですね。私の代わりにはこれを大嫌いな人がたくさんいたんですが、私は好きな機能です。見てた通り、ゴレングはコンパイルがある言語でタイプがある言語です。 タイプシステムをもっと比べてみましょう。Python ではス ト, ックストリングはオブジェクトなんですが、g o l a n g ではストリングがデータです。オブジェクトじゃありません。この例を見てみましょう。今回はまず Python からです。名前を小文字に出力するコードです。まあ、簡単なコードですよね。g o l a n g にはどうなるんでしょう ゴレングにはストリングがオブジェクトではないので、メソッドを使えないんです。だから、この場合は、ライブラリを使って、小文字に変更します。ここではストリングというライブラリを使っていますね。すべてのラ イ, ライブラリを覚えてないと不変かもしれませんが、これを好きな人もあったんです。では、ゴレング ゴレンでオブジェクトシープログラミングはどうするのか調べてみましょう。まずは Python のコードです。簡単なスピーカークレストを作ってオブジェクト、オブジェクトを利用する例題です。ここでスピーカーというクレストを宣言して、ここでスピーカーというオブジェクトを作って利用しています。 고렌그には클래스가いないんです地ート見たいようにストラクトだけです。だからこんな風にオブジェクトを宣言して使えます。ここでスピーカーというストラクトを宣言します。そしてこうやってスピーカーというメソッドを宣言します。そしてこちらで実際スピーカーをオブジェクト化して利用する例題です。 2つのメソッドを比べたら似たようなものがいます。2つも自己自身に接近する何かを最初のパラメトとして受けています、まあ。オブジェクト進行プログラミングとすれば消軸なんですが、ゴ連ングには所属がいないんです。 ただだのストロップだけです見てたどりクエストもいないんです。最初にグレングを使うときは戸惑うですが、慣れてればそんなに理常ではないんです。主軸がいないんですけど、インターフェースはあります。だから今は主軸代わりにインターフェースを利用する例題を見てみましょう。実際に Python ではインターフェースという概念が 必要じゃない、必要じゃないと思いますが、インターフェースを使えばこうなることはできます。スピーカーというインターフェースを宣言して、マイスピーカーというクレースを宣言するコードです。GoLang にも似たような形をしています。ですが、GoLang には、このストックトがこのインターフェースを具現したのをコーことで現れないんです。 コンパイロとかが自動的に感じして、このストラクトはこのインターフェースを具現したのかと判断します。これをストラクチャルタイピングと読みます。そして Python はタップタイピング言語です。この二つの違いは少しありますが、似、まあ、たものです。ここでこの違いがどうやってするのかは、 話ししないで進めます。そして私が一番悲しいことに話します。ゴレングにはジェネリックがいないんです。そして Python には言います。ゴレング2にジェネリックが追加される予定ですが、今はいないんです。今はジェネリック代わりにインターフェースを使って いたようなことをしていますメソッドが何もないインターフェースではすべてのタイプを代用することが可能です。Python の Any というタイプと同じですね。けど、ジェネリックがいないなら、モナドとかオプショナルとか、いだはできないんです。それは私にはすごく悲しいです。そして、モナドもいないし、 イノムもいないんです。イノムを見たものはあるんですが、けどイノムはいないんです。ただの変数だけです。ここまでいないこと、良くないことにたくさん話ししていますが、こちらはゴレングの最も良い点である同人性について話し進めます。 かなり複雑な話ができますが、ゆっくり進めていきましょう。最近、プログラミングでは、同時性はかなり大事なテーマです。最近、Python にも最近、アシンカー用が導入され、多くのライブラリが同時性を考えて始めました。オレングは、この同時性をとても簡単で便利にしてくれます。 コルティンという存在で解決します。コルティンと似た、似て見えますよね。実際に似たような概念です。Python に存在するコルティンよりもいい点がかなりありますが、一度見てみましょう。まず Python のコードです。アシンカイオというパッケージを利用してコルティンを 実行させるコードです、まあ。簡単なコードですね。反面、語源には、基本的にクルーティンを使用するため、寸前する必要がありません。まあ、すごく簡単な例題ですから、次はもっと変わった例題です。それでは、クルーティンから新しいクルーティンを転戦するコードを見てみましょう。 さっきのコードから少しだけ追加されましたよね。Hello という関数が追加されました。Python では SyncAway というキーワードを使ってこのクルーティンを待っています。そして g r e n には Go というキーワードを使っています。お互 い, お互い大きな差はないように見えます。 それでは、もっと複雑な例を見てみましょう。この例題は、すごく複雑です。ゆっくりご覧ください。最初は、エズという関数を定義しました。ところで、パラミッドのタイプが少し変わっていますね。あのタイプは、インズタイプを メモリー動機にするチャンネルというタイプです。チャンネルというのを利用してデータを保有することができます。こんなやり方でデータを研ぎ出すことまでことができます。データがここに入る前には、入るまでは、ブーティンが動作せずに止まっています。 そして、あの、エデ関数は、この部分で、新しいゴールテンを作ります。上で作られた、チャンネルも、パラメータとして入れてくれますね。そして、イントリューチャンネルで、データを入れます。データを2回入れると、止まっていた、エディゴールチンが、2つの数字を加えた結果を、アウトに送信して終わります。 そしてこのメインゴールチンは 青, 青チャンネルを待っていて青チャンネルにデータが来たらこのデータを出力するコードですすごく複雑ですでもコードにはそんなに複雑ようなことに私には見え ま, す見えません Python にも 新会があって、コルティングがありますが、あのように複雑な内容を表現するの は, は大変です。あんな複雑な同時性を簡単なことで表れるのがすごいメリットだと思います。複雑な話はもういいですから、少し実況的な話をしてみましょう。 ここからは HTTP リクエストの話です。他のサービスにリクエストを送るときに最も多く使われている方式です。おそらくどのようなプログラムを作成しても必要な機能ではないかと思います。Python ではどうやることができますかね皆さんは既にやったことありますね まあ、代表的にはこの2つのライブラリがあります。私はリクエストをもっとたくさん使っていますが、別の方々はこちらどのことを好きなの か, 分かり私はわかりませんね、まあ。Python ではリクエストを利用して簡単なリクエストを送ることが可能です。p y h o n JP ホームページでリクエストを送る 簡単なコードですまあ簡単ですよね。そしてゴレンにはこうやることができます。少しコードを見てみましょう。メインという漢字があって、HTTP というライブラリを使ってリクエストを送れます。 そしてここでリクエストされた結果をパッパから読みます。ボレングにはこのようにパッパから読む作業が追加されました。そして本文を出力するコードです。2つの複雑度を比べてみましょう。 Python では3レインでできるコードなんですが、l レングにはコードがはるかに多いんです。それだけで、Python が実際に動作することを抽象化しておいたと考えられます。まあ、私には簡単な Python が好きです。こ の, この部分でエラー処理について話 し, しなければならないです。 ゴレングのエラー処理は Python のエラー処理はと大きく変わります。ゴレングにはエラーはデータとして処理されます。この関数がエラーになるかどうかは関数をタイプだけで見ればわかりますま。エラーがデータならどのように処理するでしょうか他の関数型言語で 行うことと同じ方法を採用します。えらもタイプとして現れます。えらも値で一緒にいるとのする方法を使えます。まあ、実際にこういうことを関数型には井戸という井戸と読みますが、ゴレングにはジェネリックがいないから。関数型で話しする井戸と少しは変わります。けど、まあ。 概念的には同じことだと思います。先前のコードからこの部分がエラー与えす。次の部分でエラーがあるかどうかチェックします。しかし、こうなるとエロがあることを使うたびにエロをチェックすることが一緒に追加されます。 だからこんなに大きなことがあったんです。そして、このように問題がある場合は、上の方にエラーを伝えなければならない場合があります。それでは、一部の中にすぐリターンします。そ う, そうやってすぐリターンしています。例えば、HTTP リクエスト が失敗したら上の方に伝える必要があります。このリクエスが失敗したと。それはこ の, この部分でエラーをリターンして解決するんです。あえっ、ー、と、にるは Python の何と同じことです。そして、リターンを NIL はい、こうやってやります。Python のエロ処理も見てみましょう。Python にはよく使う try except ということを使ってエロ処理をします。まあみんなよく見るコードでしょエロ処理があるのに、私はゴレングよりも簡単だと思います。 2つのライブラリーも同時性はどうなるんでしょうか ?2 つのライブラリーどちらのライブラリーもスレッドセーフします。しかし、そうではない場合もあります。Python のセッションの場合はスレッドセーフではないんです。クライアントがリクエストを何回送って状態を持っているので、スレッド スレッドセーフしないんです。リクエストの GitHub にいたら、リクエストの作戦者がセッションはスレッドセーフしないし、スレッドセーフするのは別の作業が必要と話します。例えば、クッキーの責任とかですね。オレングのクライアントはセッションと似たようなオブジェクトなんですが、クライアントはスレッドセーフです。そして、基本的に、 新しいリクエストが発生すれば、新しいコルティンを作って利用します。ゴれンの場合は、クライアントを再利用せずに、コルティンごとに、クライアントを作って利用する場合は、非常に大きくコルティンが作ってみて、メモリが無駄になることができます。ですから、ほとんどの場合は、 一つのクライアントを一つの全体プログラミング、プログラムで使います。しかし Python は反対です。Python はセッション一つが一つのスレードで使用するのを処理しています。ちなみにセッションはこういう使用、こういう使用をとセッションは 2つのスレードで接近することをお、奨励してはいないんです。GoLang には別の大体のライブラリもゴルテ i ンに共有して利用するのことで作られたものです。もしもどうやってスレードセーフするのか気になれば、 ゴレングの HTTP クライアントを具の見ることを申請します。それでは JSON とか XML を扱うのはどうやって違うんでしょうか ?JSON は私たちがよく使う JavaScript オブジェクトロテーションのラックです。私たちはこれをたくさん使っていますね。 データを扱うと必ず同する友達です。Python では、こう JSON を使うことができます。今は、ユーザーというディクショナルを作って JSON ストリングを作るコードです。あ少し複雑な JSON ですが、まあ、そんなに難しくはないと思います。 はい、私のついての JSON なんですが、あ名前はラステ、あはい、19歳、十九歳、そして プ, レプログラミングと Python が好きという JSON です。ゴレングにはこうやることはできます。まあ、Python とそんなに違いはいな い, いないんです。ここにタイプが少し 変わったものがいますこのタイプはディクショナリーと似たようなタイプです。まあ、この場合は Python とリコレングの違いはあんまりないと思います。ですが、後で少し大きな差がいます。もしも JSON の形を私たちが先にしていれば別の方法も可能です。 まあ、少しコードが多いんですが、ゆっくり読みましょう。ここでは、ストラクトを利用して JSON を作るコードです。ここで、テグというメタデータを追加して JSON に変換するときに利用します。ですが、JSON の形が変わればできないので、少し変わります。 順位する必要があります。まあ、さっきのコードと完全に似たコードです。実は、この方法は、リフレクションを利用する方法です。だから、すごく遅 い, 遅いです。遅いですが、Python よりは早い。では、ストラクト代わりに使う レプステリングは遅くないのかそれではありません。いつも新しいレプをメモリーにありわってますので、遅いんです。そして、これも Python よ, より早いのはおら同じです。ですが、ゴレングには JSON からデータを持ってくるのがとても大変です。 まずは簡単な Python コードからです。最初で好きなことをの名前を出力する簡単なコードです。まあ、今はプログラミングを出力するコードですね。次に来るコれのコードはそうではないんです。そんなに簡単ではないんです。ここにいる j s o n ス t r i n g は コードをよく見るために消しました。先に見てた JSON なので気にしてないでください。はい、なんか大きなコードが出ましたね。ここを見ればなんか複雑なタイプがあります。このラブを持ってくるこのラブは実際に JSON のアレイなんです。 ここで見れば、love は JSON のアレというのをかか加減できます、うん。だから、タイプを変換して変換するのが成功したのか、OK という変数でチェックします。だから、こんなに複雑なことになりました。name というものを持ってくるときも同じです。 ストリングで変換して変換が成功したのかケ、OK、ーでチェックしてそして出力しますそしてこの場合はすごく遅いんですもし大きくて複雑なジェストを利用するたびにはゴレングには地獄を見ることになりますこういうのが何十回あったと思 う, 思うと私には はい、この違いはコンパイル言語とインタープリッタート言語の違いだと思います。だから文字も JSON を使うことがたくさんあるサービスなら Python が良いと思います。それでは JSON の友達の XML を見てみましょう。 Python では大きく変わることがいないんです。XML to Dictionary というライブラリを使えば簡単に解決できます。ですが、ゴーリングにはストロク c を利用する必要があります。まあ、こうやるんですけど、ユーザーというストロ u c を宣言して、メタデータとして XML データを 送り ま, すまあ先に JSON を JSON をストラク c t を JSON で使うことと似たような形です。そしてストラク c を利用すればデータを持ってくるのが少しは簡単になります。 一番最初の一番終わりのラインでプリントすることが少しは簡単に変わりましたね。あみんな同じことをしているコードです。ここでもプログラミングという小文字を試力します。 では、開発する関係について話してみましょう。大きな違いは、コンパイルとインタープリートの違いとあります。別のコンパイル言語は、コンパイルする時間が気にするのに、コレングにはコンパイル時間がすごく短いです。だからパイソン、Python を Python を思行することと同じ 同じとように感じています。そしてペキジメニージメントがあります。設置したライブラリを管理して利用するのは大事なことです。プロジェクトの関係を設定するに必要な機能です。Python には皆様がよく使う PIP があります。 ですが、ゴリングにはゴーオードということがあります。PIP には PyPy サーバーでライブラリを持ってくるのですが、ゴリングには GitHub とかでライブラリを持ってくるのが違いです。そして、利用するライブラリを並べるのは、一つのファイルに並べるのは同じです。そして、実際に開発作業を進めながら、 よく使うものの一つはテストです。私は Python では PyTest を使っています。l レ n g には基本的に提供されるテストを使用しています。使用する方法は PyTest とほとんど同じですが、Pixter という機能がいないんです。 そして、BDD スタイルの銀行もよくテストライブラリ、銀行というテストライブラリも少し利用しています。私は BDD スタイルが好きなので、よく使っています。テストをお勧める中で、欠かせないのがリントです。Python では、プレイク という輪頭を使っていて、ブレックも使っています。そしてタイプチェックのために Wi-Fi イイも使っています。ですが、ゴレングにはコンパイルがありますから、Wi-Fi イイイイと似たものは必要ないんでしょう。ゴレングには o f m t というライブラリが あってゴレングスタイルに価値しないコードをコメンティングしてくれるコーですまるで Python のブレグみたいなものです 5bet とゴレングリントはリントですただしゴレングリントにはリントで除外する機能がいないんですそしてこのリントはすべてゴレングで作ったものです Python は大体外部ラエイブラリを作る、使えますが、ボレングには、このリンターも作っていきます。そして、おしまいですか。はい、時間が、時間が 10分くらいいますね。今まで Python とゴリングを比べてながら、比べてましたけど、いかがでしたか少しは楽しんでくれましたら良いと思います。Python について理解度とか関心、もしも愛が多くありたと思います。私, 私たちは今まで ゴレン g とパイソンの 言, 言語の哲学的な違いから始めて、実際に開発する環境に話を進めました。その中に、同人ッとか HTTP でそんなような例題を一緒に見てみました。私は今まで2つのゴレングプロジェクトと2つのパイソンプロジェクトを会社で進めてきましたが、 ある言語が絶対良いと思えていないんです。同人性が大事なことでは、コリングが便利して、便利で、JSON を使うときには Python がとても便利でした。個人的には Python が面白いトリックとイースタイルが多いから楽しいと思います。皆様も好きな言語をするのが良いと私は思います。 では終わりりすすることになります、はい、一あればお願いしますはいすみません、ありがとうございました。えっと、ラスさん一旦ちょっとミュートしていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。はい、ありがとうございます。えー、ではあの、時間が、えっと、残っています。あと5分ちょっと残っていますので、えー ここから質疑応答の時間に移りたいいと思います、えー、とラスさんにえっと質問のある方は、ズームの機能の挙手の機能があると思いますので、えっと、そちらの方であで挙手をしていただけたらと思います。えー、また、何かの事情であの話に参加できない方は、ズームのチャットの方であで質問を書いていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 何か、この機、はい、あはい、ありがとうございます。えっと、挙手している方がいらっしゃいますので、えっと、すみません、私 の, の表示名で、えっと、鳥羽さんを直 接, でき直接質問できるように設定したいと思います。では、あの設定の方お願いしますあ。ありがとうございました。えっと、ご覧の話をちょっと聞きたいんですけども、 Python、と比較して、えー、とご覧の方がその開発において、えー、便利だった点について、えー、型の面でちょっといろいろとその時間がかかる部分、コードを書いていって間がかかる部分があったと思うんですけれども、逆にご覧を使っていてよかったと思う点についてお伺いしたいです。ではすみません、ラスさん、お願いします。 すみませんラスしもしもしもしもしもしもしも何もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしラスもしもしもします。あれ質問が何かし、はい、もしもしもしもしもし話してくれしすかあ質しがしもしもう一し喋っもも大丈夫ですかねもしもしも ご覧を使っていて、えーまあ、JSON を使うときには大変だったという話を伺ったんですけれども、はいはい、逆にその Python と比べてご覧の方が良いと思った点についてお伺いしたいです。あ良い点、良い点は、はい、あ私的には Python には良くないコードが大きくなって、便利だから。はいそして すべてで き,、ま、できるからこのコードが増え ま, すにに増えましたけどコードがー5レングにはに、えー、そういうのができないですから一応コードがもっときれいに管理することが可能だと思います、はい、必要されない変数はいないし、まあ、魔法的なコードもいないし はい。だから私には、大きなプロジェクトには、ご覧がいいかと思います。あ、はい。ありがとうございました。はい、ねはいえー、ご覧のほまが、えーまあ、コードが整理されるので、大きなプロジェクトを扱うときには、 便利という話ですね。ありがとうございます。はいはい、はい。ありがとうございます。あと、人型ぐらい、あの、質問ができる時間があると思うんですけれども、えっと。どなたか、もし、あの、チャットの方でも、あの、書いていただいても大丈夫です。 じゃあ、えっと、ちょっと、えっと、質問の方が落ち着いたので、えっと、すいません、ラスさん、あの、最後に、あの、一言、あの、おまとめみたいなのがあれば、あの、よろしくお願いしたいんですが、いかがでしょうか。あ、ミュート外していただいて大丈夫です。したいんです。いかがでしょうか。そんなのはいないんですから、は、ミュート外していただいて大丈夫です。 大丈夫でしょうかういいはい。いいんはい、あのラッサン、ちょっと一旦ミュートしていただいてお願いします。はいはい、それでは、これで時間になりましたので、えっと、ラッサンのトークを終了したいと思います。えっと、質問がまた後ほど出てきた方は、あのコール用のスラックがありますので、そちらの方で質問をお願いいたします。それでは、発表ありがとうございました。参加者の方は、発表者に大きな拍手をお願いします。